んみんなの気持ちが一つになってる気持ちる。気がするじゃなくてぐっとあるのよまだまだいくわよ えいも大丈夫よののにっと、ま、なりなげないかも。 終わ「ど、ま、の、あまあ、この手 マイコン。